どうですかアジリティをやってみて感想はそうですねあんな臆病やった子がここまで私と一緒に走ってくれるんだと思うと感無量でですす嬉しいです、はい、<笑>ネコワンワンちゃんネコちゃんと仲良く暮らすための30分番組「ネコワン」。 猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 やってきたのは松山市の住宅街、アジリティ練習場。元気なワンちゃんたちと飼い主さん、はい、なんだか楽しそ う, う。翔太先生、アジリティとはどんな競技なんですか。えっ、ー、と、人と犬が一緒に走って、えっ、ー、と、ミスなく、えー。タイムを競う競技になります。え、う、え、ん、何かこう、規定みたいなのがあるさ、決まりみたいな。 いくつ競技があって、はい、何秒以内でとか。そうですね。リミットタイムがあったり、えっ、ー、と全長何メートルとか決まりが以上とかあったり、はい。はい。それでは先生が見本を見せてくれます。スタート。うん 順調うまくできたらおやつをもらいます続いてはドッグウォーク高さがあるのでそこの恐怖心さえ克服できればいけると思います これはトンネルですはい、はい、え長さも決まってるんですかえー、っといろいろありまして3メートルのトンネルがあったり6メートルのトンネルがあったりしますで色もいろいろ黒があったり緑青があったり赤があったりちょっと難しく上級になってくると曲がったりするので向こうが出口が見えないので少し難しくなりますね。入口を間違えると失格になります 続いてはハードルハンドラーが的確にリードすることでワンちゃんは迷うことなく障害物をクリアしていきます快調だね小回りが利いたり直線的なスピードが速かったりそのバランスが取れてる犬いは上手だなとは思いますジャンプジャンプジャンプジャンプ これは A フレームと言います幅が広いので登りやすいんですけど高さが今度出てくるのでガッと登らんというか降りるときも転がり落ちんように教えんというか急ですよ ね, そうですね そらくん頑張っていいねをたくさんもらいました。いいねがいっぱい出ましたね。<笑>いいね褒めてあげないと褒めることが一番です。お名前は？そ、ね、らです。そらくん、そらくはどんな特徴があるワンちゃんですか？えー、っと性格的に穏やかで人が大好き、はい、犬も大好き、みんな大好きへ、はい。いつ頃から始めたんですか？えー、っとしつけから入ったんで、もう三年四年ぐらいですかね。はい。 得意分野は得意分野はあのシーソーソです<笑><あー><笑>一回ちょっとトラウマになったことがあったんですけど克服したらいけるようになりました。<笑> たさ一番嬉しい時ってどんな時ですか、ね。あ、そうですね。アイコンタクトとか、取れた時。一番。あ、来たなって思います。<笑>通じたかなって思ったら。一番それは幸せかなと。<笑><せか><笑>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 今治市古古区部桜井動物クリニックは猫ワンを応援していますこの白いワンちゃんは花ちゃん ゆっくりゆっくり違うあ間違えたらやり直しますし、ね、たくさん褒めてもらいます頑張れ頑張れ シーソーソはゆっくりゆっっくくりしも<笑>えーっ、ね、ーすごいすごいすごいすごい。 そう、そう、そう、えどんな調子ですか。今日ちょっと緊張してるけど、結構食欲あるから、はい、嬉しそうに走ってます。<笑>楽しそうです。<笑>ゆっくりゆっくり。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 こうは。はな ち, ちゃん。先生はなちゃんの特徴はどんなとこですか。はなちゃんの特徴は。臆病者。臆病者かな。小心者。<笑>今見えないですけどね。<笑>そうですね。時間かけてちょっとずつ自信をつけていったら、走れるようになりました。自信をつける。えー、あの保護、保護ワンちゃん。そうなんです。愛護センターで。 はい、譲渡していただいてそうなんですね、ちょっと臆病な、ね、そうなんですよこの学校のまず最初しつけ教室に来た時はもうおやつも食べれなくてガタガタガタガタ震えてたからなんですけ<笑><笑>どもう98歳やっけ 7, 7年0ぐらいですか ね, かね教室してアジリティ教室に移行して、ね、はい ま、そうです。もうトンネルも全然入れなかったんですよ、はいすね、でもジャンプが大好きで嬉しそうに飛んでたんで先生が根気強く<笑><笑>、はいはい、教えていただいて<笑>でもまだあのシーソーはダメですけどね自信をつけるっていうのはどうしたらつくんですかね<笑>うんと強制的に飛ばしても<笑>楽しくないじゃないですかで。 混んだ時に、ご褒美がもらえたら。例えば苦手なものでも、好きなご褒美と関連付けて、ちょっとずつ。平気になっていく、もしくは、えー、もっと良くなれば、好きになっていくっていうので、まあ、自信っていうのにつながってきます。はい、初めて良かったなと思う時はどんな時ですか、はい。あ、一緒に走って、私が楽しい時です。<笑><笑>一緒に付き合ってもらってます。はい。一つ一つ。 ねクリアして、ね。じっと見つめてます、ね、<笑>おやつの方もおやつおやつ最後<笑>もう一回あげときましょうはい大事、はいはい、なお腹かたね大事にしていることってどんなこところですかそうですねあの合わせることですかねもうなんていうんですかあの最初の方はこれがしたいがしたいってこう私の方が先走ってたんですけどあ 性格ってそう変わらないから言うてもここのことに合わせて一緒に楽しむということですか。はい。<笑>なんな臆病やった子がここまで私と一緒に走ってくれるんだと思うと感無量です。嬉しいです。はい。<笑>ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり。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 タッチタッチタッチッッ毎週土曜日にワンちゃんと飼い主さんがアジリティを楽しんでいます体にも心にも良さそうあの、まあ、犬の意欲とかスピードとかまあ自分の走り。 を、えっと、磨かなければいけないんですけど、まあ、会員さんたちは、えっとまあ、全員が競技に向けて目標としてやってるわけじゃないので、まあ、週に1回あ の, のんびりあの犬と走って楽しむ人もいるのでそ、まあ、そこら辺はれれぞれ今、どんないろんな目的があるとおっしゃいましたがえどんな目的なんですか例えば、えっと 運動ですね。犬と人の運動を兼ねた人もいますし、まあ競技に向けてえっと練習する方もいますし、なるほど。結構飼い主さんも体力いる感じですかね。そうですね。夏場なんかはもう汗だくになりながら<笑>やってます、ねえー。でも楽しそうですね。そうですね。はい。犬も。 人もおてんばのもう6歳なんですけど、はい、顔に似合わずじゃじゃ馬でおてんばのランは性格的にも向いているので、はい、今はラン1匹と、はい、楽しんでますこのじゃじゃ馬の性格は誰に似たんですかえー、っとこの子のお父さんかお母さんかだと思います。え<笑><笑>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 ペログルー プ, ーループそうそうそうそ う, そ う, そ う, そうよし、はい、ちょっとおあいいねオッケー、グーワン、ま、ちゃんの苦手なところはどこですかシーソーですシーソー、今日はできてましたよね、はい、今日ははい ね、やっとできるようになりましたシーソーがなんで苦手なんでしょうえー、っと降りた後のガの合丹っていう跳ね返りの音が苦手でそれを一回聞いてからは途中まで上がってその合丹が嫌だからくるっと向きを変えてまた戻って 基本はゃうそうそうそうシッと。 出家具とかあと先ほども自分のクレートケージハウスに入るっていうのが基本です順番以外は待機しているそこで休むっていうそれもしつけの一つ災害時にもとてもあの役に立つものでやはりハウスが嫌いな子っていうのは避難所とかに同行避難をしたとしても。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 様子とか<笑>あ、でもまああのなかなか言うことはよく聞くようになったと思いますよ。しつけのポイントってどんなところですか？あんまりね。体罰みたいなことはしたら行かないという先生は言います。うん、褒めて褒めて上手に育ててください。ということは先生からよく言われます。どうやって褒めるんですか？ 餌もやりもってまあ飴と餅じゃないですけど、<笑>美味しい餌をやってそしてテンションを下げるようにいうことではい。だからこの子が生まれてそうですね1歳ぐらいからずっとここに来てますへお家でもいい子なんですかまあ比較的比較的な<笑>かなか比較的 でもまあお散歩は朝も晩も1時間ずつはやってますよじゃあの飼い主さんの健康にもすごくはいく捨<笑><笑>てるいいはいそうですねだからこの子はもう8歳来てるんですけどめっちゃ元気ですねうん他のワンちゃんよりか多分元気やと思いますよ、ね、だから私も高齢になっとんですけどなかなかついていくのがしんどいです 頑張ったい。頑張ったおい美味しいねおいしいねおいしいおいしいほら、おいしいありがとうございます、まあ、よく頑張りましたよし。いしょ日本ケアドック協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いしますケアドック幼稚園トレーニングや遊びなど楽しく過ごします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 で起きよったんではいはいはい、ジのあ今日楽しみなんですね い, っ い, いもうやりたくてやりたくて。 アジリティ7年目。このきょこのピアドク協会に入って7年ですね。<笑>あ、そうなんですね。なんか目標ってありますか、ゼットく目標ですか。はい、一応協議会で。<笑>はい 1位を取ることです<笑>全国1位全国1位じゃないですその<笑>その大会のえっ、ー、とスモールクラスで1位を取ることです、ね、すごくいい子いやい や, いや<笑>、うん。 ほうがあるか得意なものはどれですか得意ですか得意な種目は<笑>まあまあ走るのが好きだからまあ上上がったりもトンネルも、まあ、スラローも調子よかったらはいできます<笑>時はどうでしょうね今日はどうでしょうか初め<笑>て好きなんですか もうこの子は好きだと思います動くのが好きというか割と活発な方なんで。 おば 確はいはい、はい、はいはい、ありがとうございましたたたちよかかっっねね今日は楽しし。ら、はい<笑>はい、いね。 いいかいいか、頑張りました。<笑>ありがとうございます。いいね。いや私取材させてもらって何より楽しかったですね。ありがとうございます。そして汗かきました。<笑>なんかこう清々しいですね。そうですね<笑>ど。どういう頻度でされてるんですかここでは？ここでは毎週土曜日の午前中にえっ、ー、とまあ上級者のクラスなんですけどグループレッスンで行っています。 とということは、初級者のクラスもあるんですかそうですすかそうね、初級者の、えっと、個人レッスンとか、まあえっと、その前のアジリティの前のしつけ教室だったりもあります で, でそこからちょっとアジリティやりたいなっていう方は、えっと、このグループレッスンのクラスに来てたりしますじゃあどんなタイプのワンちゃんでも始められます ね, そうですねおしつけに悩んでる方いかがでしょうかって言っていいんですか<笑> そうですからね<笑>はい、はい、じゃ あ, あの今テレビ見てる飼い主さんに何かいらっしゃいメッセージを最後にいただければあ、はいはい、あのアティリティにぜひ興味がある方は「ケア・ドッグ・スクール」までぜひお問い合わせください。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 スターの提供でお送りしまし。